もっと大きく強く<音楽>これがサイドキックの最高戦力だ ちゃんと周りを見ながら振り回してるの灰にしてやる友達をいじめちゃいけないよお仕置きするって言ったでしょ抹殺しますもう行儀が悪いわねあ、フテモヌパー起動目的は人類の守護アベスタードライブ 出力上昇ダッシュの特別サービスふわふわになれ私のサービスはアライゾン・ロイヤルストレートフラッシュ・オールイン永久カウンターをなめんなよ最大加速でこれはあなたたちに送るレクイエム 確認、狙撃するいい加減にしなさいレ、ね、イここからが最高のパートだ死ねここガラ空きだな命乞いするのはもう遅いそれが人類の進歩した姿ださあ美しく散る時間だ お前の決意はその程度かお前がこの世で見る最後の光だリアクティブソード最高出力新しい人生の始まりよお前らもこの痛みを味わえ全て処断せよちょっと間に入らせてもらいますね お疲れ様でした。か打っていいの撃打たれる覚悟のあるやつだけだ ターロックこれで終わりだいけるグレンの持ち騒動なら消えろ視聴者の皆さんぜひご参加くださいリアクティブソード出力全開かなり絆ストライ